趣味は文字を書くことと音楽聴いたり作ったりすることとイラストを見たり書いたりすることあとアニメ見たり。